6代目です今日は一日この佐賀はすごい雨でしたところにより冠水しているところもあったようでゆっくり車が行ってる部分もありました今日みたいに雨が降ると畳屋さんってやっぱり仕事ができないんですね配達の時畳を濡らすわけにもいかないのでやっぱり困りますでそんな時畳屋さん一日何をしてるんだろう昼寝でもしてんのと思われがちですけど、まあ、もちろん昼寝をしてる畳屋さんずっとボロゴロセツダめさんも ありますでもうちの場合仕事ができないから暇ということはありません私の場合は必ず何かやってます、まあ、大体はその販促販売促進のための何かをやったりするんですが今日もいろいろと案を出してましたでまあ割と自分では面白くなったと思いますやっぱり商売してる以上アピールしないと何にもならない 昔の畳屋さんのように待ってるだけで今は仕事は来ないんです難しい時代ですちゃんと自分の価値を伝えるそれが大事だと思います暇な時一日昼寝してませんよねそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタンスマホの方は